31番好き or 得意な教科は歴史社あ歴史っていうか社会系と最近は英語かな社会と英語は相性いいですから嫌い苦手な教科理系全般<笑>数字がダメですでも絵描いててすごく 数学的っていうか、そういうものがたが結構使われたりする場面もあるのでそういうのを見て貴重だなとは思ってたり。